Welcome to Dorstar! My name is s h e r u and today we are going to learn Osaka Ben with Shalomon Sensei. And we are going to learn that because these two Germans are going to Osaka this summer. Let's go! Okay, first phrase How much is this? Okay, let's go. キルコラ。 シランケドシランケド。ああ、オケー。オケー、カオス、レッツゴー。シランケド。v e ベ y グ o エクセント。e l l ask you simple Japanese question. オケー。あなたの名前は何ですかす、サモエルです。よろしくお願いします。 オーケーあー、どこの国から来ましたかうー、uh... <笑>ん…どこの国から来ましたかうん… Um... <笑>日本にどれくらいいる予定ですかわけない 日本のどこに観光しに行く予定ですか東京の。うん。question? 日本で何を食べたいですか ス, ス, ス, ス, スキー・スキです。うんビーグ<笑>あなたの名前は何ですかそうです。おっケたか ドイツで、うん、来ました来まはいどれくらい日本にいますかどれくらいいますかえっと、東京と大阪と京都です。Was it right? I don't know. <笑>日本のどこに観光しに行く予定ですかえっと、東京と大阪で。うん。 あなたの国から日本に来るのにどれくらい飛行機でかかりましたかえっとうん 15, 15時間、うん、?15 時間です。シャーナモン先生の好きな食べ物はが何ですか、うん、私はえチャーハンが好きです。えー、大阪であーシャーナモン先生の 特別の場所で何ですか、えっと、私の大阪で特別な場所は、そうですね、あの、ダン記念公園 の, あの太陽の塔好きなので、あれ見に行くの好きです。はい、シャノンさん、<笑>大阪で一番の魅力は何ですか大阪の一番の魅力は そうですね、街の人たちも明るいですし、街自体が明るい雰囲気の場所が多いので、うん、楽しい都市だと思います。はい。はい。Okay. ああ<笑> !Yeah, y o u t w o Germans,、yeah. go watch citizen by. I'll show you how to ask questions in Japanese. 天野先生、どの味のえ、どの味 どの味はおにぎりは あ, あ<笑>え、えっと、え ど, ど の, 味のおにぎりが好きですかえー、っと、私はですね、あの、つなまよのおにぎりが、好きです、つなまよにです。ん、ありがとうございます。はい。The one thing I realized during this lesson is that. Hearing Sanomon Sensei speak Kansai Ben. I miss Osaka. I want to go back. <laughs> I so want to go back. And this is a lot of fun to do. Surely, we'll use the、uh, sentences in Osaka when I travel to Japan next、uh, month. And what I also realized is that I blacked out a bit while hearing, like, or、uh, like trying to understand Japanese. So, yeah, I have to, still have to practice it a bit more. Yeah, and also, can,、uh, also the same thing as k o l a said that in this lesson, I realized that I have to practice more and more Japanese in point of conversations. I need to study more English as my personal activities have been growing lately.、Mm, I do my best. Thank you for today. bye. -bye. Thank you for watching. I hope you enjoyed this video. If you like it, please give us comment and subscribe o u r channel. See you in next video!